でその組織の価値ですね、このさっき言ってる共通の価値観とか、組織の価値、価値の定義っていうところにちょっと入っていきたいなと思います。現場では、ですねさまざまなジレンマっていうのが発生しているんですね。あの例えば、利益をどうやって確保しましょうとかね、どうやってこの忙しいのに技術をあの身につけましょうとかね。 あと納期どうやって守ろうとかね、それぞれみんないろんなね課題がかか あ, のあって、で、それに対して、えー、やらないといけないんだけど、なんか、こうなかなかうまくいかないという状態になっているんじゃないかと。で、その組織の、ね、価値が価値定義が揃っていないと、またこういう問題も起きてきます。営業なのに社内調整ばかりのお客さんのための時間が取れない、これだ本末線どうだとか、あの説明性、 製品説明にね同行しろと営業が言ってるって、それぐらいの説明営業ができるだろうとか、あの品質向上のための追加試験、誰がそのコストを2つするんだとか、なんかいろんな、ね、ことがこう起こってきていますと。で、そもそもその組織の価値定義が揃っていないと、例えば不毛な議論ね、ああでもない、こうでもないっていう議論で時間がかかったりですね、あの些細な相談でも返事が遅いとお客さんに不満が出てお客さんの不満が。 したりですねすぐにどうしていいんですかつって上長にお伺いを立てないといけなかったりいうようなね、まあ、ここに書いてあるようなことっていうのが、まあ、起こっているんじゃないかなと思うんですけど皆さんどうですかっていう話です。で逆にねこういうことが起こらないようにみんなはいはいって聞いてたりもする場合があるんですね。で皆さん最近の傾向を見てるとあの優等生の人が非常に多いんで。 揉めないようにするで揉めないようにするためにわざわざ、まあ、自分で自分を押し殺してしまったりい言いたいんだけど言えないようにしてしまったりっていうことをしていませんかっていうことなんですけどその辺どうかなと確かになんかそうですね不毛な議論に個数を増やすと か, なんか心当たりがないわけではないんですけど。うんあのもう 生徒3年ぐらい同じところでやってるんですけど、うん、もう入ったときからそういうものだっていうので、うん、ちょっと初めからやってきたっていうところもあるので、うん、それが普通になっちゃってるなっていうところがあるのか、それはそれで問題なのかなっていうのは今、<笑>今聞いていて、ちょっと思ったなというところですね。はいいありがとうございます そうですね、なんか思ったことを言わないみたいなのはよくあります。あります。はい。はい、でね、これが、えっとまあ、自律的なマネジメントっていう、まあ、世界ですね、いわゆるさっきの管理型のマネジメントから自律型のマネジメントに変わったときに、ここがボトルネックになってくる可能性あるんですね。皆さんがやっぱりあの言うことが言えないと、結局、あの さっき の, あのコミュニケーションってある意味手段なんですけど、どういうコミュニケーションを取っていくかっていうことができなくて、で、自分があのやりたいこととか、あとそのマネジメント自律的っていうのは、自分で計画して、自分でやってみて、自分でえ振り返ってみるっていう、で、いうようなことですね、PDC ですね、そういったものが回しづらいっていうことになっていきます。なので、そういった状況をあの変えていかないといけないんですね。 でトヨタに行くとですね問題がないって言った瞬間、お前が問題だって言われますから、<笑>問題っていうのは常にどっかにあるはずだと、ね、常にどっかにあるはずなので、それを見ないようにしている、お前が問題だって言われちゃうので、だから常に問題意識っていうのを持った時に、その問題が表に出て、でそれを皆さんと一緒に共有して、で、えー、解決していくっていうことができるサイクルですね。 それが回っていくということが非常に重要になります。で、その時に、皆さんの問題じゃないですよ。上司もそれをちゃんと聞いて、回していかないといけないので。だから、それを、さっきの話、上司と部下、ね、縦横、それからまた縦横縦縦上下、上下とまあ横ですね。で、同じ価値観がないと、その安心安全地がないので、言えないわけですよ。だから、その価値観を合わせていくということが重要になってきて。 今からやるのもそういったお話になっていきます。で、結局ね、みんなどうしようもないってなんかこういう問題が出てきてもなんか諦めてませんかってことかですね。で、こういった状態を、まあ、あの泥沼みたいなことで表現してますけど、そういったね、泥沼の状態、まあ、基本人が気づいていないっていう泥沼もあるんですけど、その泥沼の根本原因は一つの原因ですね、死因から来ています。死因っていうのは根本的な。 原因ですねそれを死因というふうに言っています。まあ、一つこうこうこうずっといろんな現象が起きてくるんですけど根本原因はここですよみたいな、ね、根元のとこですね。でその泥沼化していく、まあ、さっき の, あの不毛の議論だったりあの ど, んどんどんどんどん自分がですね忙しい忙しいっていう状態もそうです。でそういう状態に自分が入っているのかそのチームとして入っているのかとか仕事上 えー、いろんな、ね、原因があります原因としてっていうかその制約として入ってくるんですけど自分で解決できることと、あのー、自分が解決できないこと当然ありますからでそこを今回はその泥沼の原因って、まあ、どこにあるのかっていうのをね、えー、見ていきたいなと思っていてで特に自分で解決できるところは自分で解決すればいいし自分で解決できないところはそのチームなり、ね、組織として解決していくっていうことをやらないといけないので。 えー、今回はまずは自分の周りに泥沼がしてる原因って何なのかとかでそれがどれだけ、えー、自分で解決できるのかっていうところを見ていきたいと思います。でそれをねあの科学的に見ていきましょうっていうことです。あの昨日のね参加者の方が言われてたんですけど、えー、っと自分のね部下の人とこうも め, めっていうかちょっと言い争いっていうかなんかこう ななっったた論からしいですねでそれで意見が合わなくてなった時に上司に相談したら上司がコミュニケーションをちゃんと取ったらどうだって言われたらしいんですよ。でコミュニケーションが悪いってどういうことかってうとコミュニケーションを取ったとしてもその根本的に揉めてる原因ですねそこに手を打たないと結局解決しないわけですよ。だからコミュニケーションっていうのはある意味 それをやるための手段であって、じゃあ、どこに原因があるのかっていうところっていうのが解決しないとだめなので、それをこれからね、皆さんとね、ちょっと見ていくことになります。で、そもそも、この関係って、関係性ですね、人と人との関係性みたいなやつ で, で、先ほどもあのおっしゃられましたけど、入社して、もうそういう仕事の仕方になっちゃってますよと、もうそれ、固定観念だったり、もういわゆる考え方とかマネジメントが、もう固定化されちゃってるっていうことなんですね。 なので、そういうものとは違うマネジメントのやり方ってあるんだよとか、知ってもらうとか、やっぱそういうことを自分の中で刺激として与えていって、そこから自分のマネジメントのやり方って、なんかちょっと違うなということに気づいてもらうっていうことを今から皆さんとね、やっていきたいなと思ってるんですね。でそここののの根本原因のところの まあ、価値観ってて言われてるところですねそこはあの人それぞれ今バラバラなので、まあ、そこを合わすってどういうことなのかとか事実型のマネジメントってどういうことなのかとかそういうのをちょっと知ってもらうことによって、まあ、今までの自分のやってたことと比較してそこを変えていくというふうにしていただきたいと思います。